ルーちゃ ん, ルちゃんお母さん困る困る<笑>そんなで見る、えっと、いいととではい今日はルちゃん移動の日です。はい、<笑>はい、こっちのプールからあっちのごマちゃんプールに移動します <笑>あえらいね。入った入った。あ、なんてスムーズ。<笑>自分で入ってよ。 扉開けるはいゃ あ, 入 あ,、はい、ありがとうございます。 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂 下下下封下封 <笑>エリんだけが何も触らないあそこで顔を出してるだけ<笑>シャー君がすごいわフフフ 来来来来来た来た来た来たたはははいいい、はい、いいじゃいいいいもうよよよしししじゃんねどうせルーニングあれされたんやろ いらんことするもんで。よし。はい。はい。うんうんうん、はい。終わり。終わりだよ。終わりました、うん。かわいい。もう餌しか見てない。はい <笑>ごめんね、大ちゃん主役じゃないんだわ、んんめいなごだえっ私 素晴らしい。じゃあちょっとお顔を見 せ, せてシャー君。シャー君ライクより打ってほしいじゃん。だよりね、はい。ニュロン。エリックおはよう久しぶりだね。えリボーってやばいな。全然棒じゃない。うん あったっ、どうしようか な, な何食にしようかな。うん、れこれあげとくか。一品しようかな。おいしいねルーちゃんいいね。あ見てあえ足が可愛いよね。防<笑>御触ったら怒る。<笑>じゃん。 どうですかこちらの生活は。<笑>意外と隠し部屋とかも連れてったらなんか好きなんですかね。うん。しかもなんか浅いじゃないですかなんか薄そうじゃないですか。はい。三木とかも行っていいんだよルイちゃん。去年見てないでしょ。もう、はい、見てないですよね。 <笑>全然単独ででき る, って早く入れてるか爪何これアリリ入ってる<笑>手が前にいろいろ入ってる気がする。だから じゃあも振り返りすよいっすかあ、なんかぼやっとっ か, か, か, かあ、戻りましたはい、あと2個でーす眩しいのスーちゃんよいしょお、いいぞ邪魔物が、おっとおっとおっと終わりだって、大ちゃん<笑>頑張ってね、男子でやるんだよ メンズでやるんだよ。もちもちだね。ダイ、あごめんなさいお尻ごめんなさい。ダイちゃんもちもちだね。顔がやっぱり。出<笑>さください。えー、<笑>えええええ。マハマ。 わあわあここがごちゃごちゃここがごちゃごちゃわあ取れてなかったくそここがごちゃごちゃで回ったねちょっと待ってバイバイバイバイ